みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギター科ポジの瀧澤でございます。今回は独婦市聴の中級編ということで、えー、簡単に言うと楽譜読めるようになっちゃうぜイェーイという感じのコンセプトに基づいて作られております。それで、この動画は5日目、5本目の動画になりますので、いきなりこの動画にたどり着いてしまったよという方は、1本目の初日の動画からチェックをしていただけるとうれしいなと思う次第でございます。それでは最後、早速いきましょうか。5日目でございます。最終日です。書き換え練習って書いてありますけれども、要はテストです。もうまとめですね。えーこの 練習問題をバーッと解けばです、ね、絶対に基本が見えてくると思いますので、今までの知識をグワッと集結して乗り越えていただけるとうれしいなと思ししたいでございます。それで、こっちに百0種のほうに書いてもいいですし、下段のほうに書いてもいいですし、どっちでもいいです。そのまあ、書きやすいほうで何枚も何枚もプリントして、何回も何回も書いてもいいと思いますし、同じ問題でも。えー、そんな感じで、まあ、みなさんの都合に合わせて臨機応変にやってみてください。 それで、ついでだいら、楽譜の書き方をちょっと一緒に練習したいと思います。えー、楽譜の書き方ですね。楽譜の書き方。まず、トーン記号を書いてみましょうか。トーン記号。書ける方ってどのくらいいらっしゃいますか、トーン記号。トーン記号であるやつこういうやつです、えー。一緒にできるようになってしまいましょう。もっと、ね、10回くらい繰り返して書けば、なんとなくそれっぽいトーン記号が書くとうう。うわぁ、俺、音楽やってる人っぽいわつっ て, 言ってこう、ね、ちょっとホクホクすることができるので、一緒に練習してみましょうか。<笑>まず、この5000譜の2段目。 下から2本目の線からスタートです。ここです。ちょっと黒く丸しましたけど、黒く丸しなくていいです。黒く丸しなくてもいいです。これがスタート地点です。ここのスタート地点から、この真ん中の線すれすれのところをこういう感じで丸を描くような感じでクッと触れていきます。それで、下の方はこの下のラインにこう沿うようにこう丸を作っていくわけですね。それで、スタートラインの外側から右側に。 こうずれていったら、てっぺんを目指します。てっぺん、真ん中のてっぺんです。でてっぺんまでいったら、そのまま真ん中にストーンと落としましょう。で、適当なところで左側にこうクリッといって、まとめる。こんな感じです。もう一度。2本目の線からスタートして、真ん中の線をすれすれのところに丸を持っていきます。で、下の線のところもスレスレに丸を作って、 スタートラインの外側をくるーっと反っていって、右側に反れて、で、一番上のてっぺんに、頂点にいて、ストーンと落とす。そして、敵のところで回る。こんな感じです。何回も何回もこう書いていけば、なんかこうコツみたいなのがつかめてきて、こんな感じか、こんな感じかといけるようになりますので、ちょっと練習をしてみてください。で、ここのトーン記号は楽譜の5000譜の一番左側に書きます。 ちょっと5センフがあったとして、トーン記号がありますよね。ジョウリは<笑>トーン記号がありますよね。で、この全体的なラインの中に3本線を入れておいてください。まず右側に1本バッと線を引きます。1本大丈夫です。1本シャッと。でなんとなく目分量でいいので、ここからここまで、トーン記号のちょっと右側から一番端っこまで、この辺かなというラインに真ん中に1本線を引くんですよ。で、さらに、ここのライン。 何んですかトーン記号の右側から、ここの線まで。半分くらいこの辺かなというところで線を引く。半分くらいこの辺かなという感じで線を引く。そうすると、うまく4小節に分けることができるので、まず、トーン記号と線を書いてしまうということです。音符を書く前に、トーン記号と線を書いてしまう。それで、ここから、これはちょっと狭いですけれども、あのいい感じにこの中に整理をしていくわけですね。例えば、 タカ タ, ンタカタンタンっていう音符型とするじゃないですかこれ極端に悪くやるとこれちょっとわかりづらいですよねなんかこの音符の位置から判断してなんかこれタカタンじゃなくてタンタカっぽく見えませんこうならないように気をつけるっていうことですねタカタンの場合とタンタカの場合なんかこの音符の位置え僕はいつもこうねあの今回 いつもというか、今回はこのスラッシュで書いてしまっているんですけれども、この音符の位置に気をつけていただけると読みやすい楽譜は書けるかなと思います。でも、この辺は何回も書いて、ね、経験を積むしかないので、まあ、意識をしておけばいいかなという程度です。それで、さらにそのスラッシュ記号、リズム記号をやってしまうんですけれども、音符の書き方です。まず先にこのスラッシュを書いちゃいましょう。例えば、タカタンを書く場合、タカタン3つ書きます。スラッシュをポンポンポンと。 弾で書きたい人は弾で書いちゃっても大丈夫です。こんな感じで。それで、もう先に頭にこう線を引くわけですね。縦線を。そして、ここから右側にずれて、囲うべき右側 の, のあスラッシュのてっぺんまで線を持ってきます。そここからストーンと落とす。で、真ん中にこう線を加えて、横線を加えて、完成という感じです。こう、ね、順番に・・ なんてやっていくと結構いびつな形になってしまうので、普通にまず玉を書いて、線をいて、囲って、真ん中で横線という感じで書いていくとよいかなと。この辺は、この5本の動画内で僕はたくさんホワイトボードに音符を書いていったので、その書き方を真似していただけるといろいろと発見があるかなと思います。よければそちらもチェックしてみてください。ちょっとごめんなさい。予断が長かったですけれども、書き換え練習のほうをスタートしてみましょうか。まず1個目と丸一と丸二。 これに関しては、バラバラになっている音符を合体させましょうという問題になっております、えー。少しだけやってみます。1番。8分音符が3つ。で、8分9分。8分音符が3つ。8分音分。8分音符しか使っていないときは2部屋あるという考え方でしたよね。2部屋。いい感じにこの音符を、どっぽいせい、どっぽいせいと。あお どっこいせい、どっこいせいとまとめていくわけです。で、答えを書いちゃうと、まあ、これですよね。そうすると、1部屋の中でうまくまとめられているし、部屋もまたいでいないと。部屋にこうくっつけたりとかしたらだめです。そんな感じで、部屋の数とかを気にしながらやっていただけるとよいかなと思います。一応、丸1番はシンプルに2部屋までしか考えなくて大丈夫です。 それで、2番に関しては、まあ、15音符が出てくるので、4辺はね最大増えるかなということでございますで。ちょっとチャレンジをしてみてください。それで、うまくできたら答え合わせのほうもしてみてくださいませ。3番、4番に関しては、その部屋数の解釈を間違えているとか、ちょっとおかしいところがありますので、直してくださいという感じの問題になっております。例えば、3番。1番左側の問題に関しては、 こうなってますよね。8文字が登場しないときは2部屋に分けるというルールなので、ちょっとこれだとおかしいと、ここは渡っちゃいけないんですよね。で、ここはくっつけなきゃいけない、ここはくっつけなきゃいけないというルールになっておりますので、正しく直すとこういう形になるかなという問題になっております。これを下の方に書き写すという問題になっておりますので、ぜひともやってみてください。まあ ちょっと、ね、あの難しいところというか、慣れないところもあって、間違えたりとかしちゃうと思うんですけれども、<タッ>まあ、間違えたほうがいいですよね、こういうのは。もうどんどん間違えて、どんどん間違えて。あっ、これ何でこういう勘違いをしちゃったのかなというふうに<タッ>。たくさん気づいたところ<タッ>気づくところが多ければ多いほど、調達がうまくなっていて<タッ>、読み書きがうまくなっていくものなので、たくさん失敗をしましょうということです。 で、さっきも言いましたけど、ね、これ 1, 回1枚だけ印刷して、1回で終わらせずに、もう1枚目終わったら、あんあでも全然もう30箇所くらい三十30箇所は間違いすぎたけど、も、30箇所くらい間違えちゃったよという場合は、もう2枚目までまた印刷して同じ問題を解いてみたり、3枚目も印刷して同じ問題を解いてみたり、もう100点満点を目指せるくらいまで、100点満点ができるくらいまで繰り返しやっていただけると、すごくうまくなると思います。これはマジです。そんな感じでしょうか。それで、うまくできたら答え合わせのほうを見てです、ね、チェックしていただければなと思います。 で、1番の2小節目、3小節目に関しては、これでも OK ですという感じでカッコは書いてあるんですけれども、これ、さっき言ってそた出版社とか、その財布している人によってはこういう書き方もするなと思うので、まあ、2通り答えがあります。僕自身もそのいろんな学校を見てあこんな書き方してるんだ、この人はって思ったことが何回かあるんですけれども、どっちでもありだと思います。それで、あと4番の1小節目ですね。これも2パターン答えがありますので、まあ、答え合わせのときに参考にしていただければなと思います。 以上でございます。どうでしょうか。うまくできましたでしょうか。えー、1本目の動画から毎回毎回、ね、10分に、10分15分くらいの動画かな。結構話も長くて、僕もベラベラベラベラとしゃべってしまったんですけれども、どうですかね。結構一通り終えてみて、そんな難しくねえなって思いません。あなんかこんだけのことかよと。全然なんか仕組みとしてはシンプルやねえって感じですよね。覚えることはそんな多くないですよね。なんか割とあこの組み合わせとこの組み合わせを覚えればいいのかとあ。で、この書き換え姿を覚えればいいのかと。 それで、楽譜を書くことに関しては、この、ね、部屋数という概念だけ覚えればいいのかというふうに思ったかと思うんですよ。うん、で、今回はそのリズム記号、普通にこれ全部スラッシュになっちゃっているので、リズムだけ読めばいい楽譜なんですけれども、これが実際に、ね、その3とか5とか6とか12とか出てくるようなタブ譜になってきたりとかすると、うん、もうちょっとややこしくなってくるかなという感じですが、基本的な考え方は全く一緒です。これが、まあ、基本。基本。 で, すどうでしししょょううか。か。ついてこれましたでしょうかで、まあ、次にもし上級編があるとするならばその特殊の連符系ですよねその5連符6連符7連符8連符とかあとその3連符もそうですしあとタイとか普天系のやつとか、まあ、ちょっと特殊なやつがいくつか残っているんですけれども、まあ、その辺は上級編があったならば上級編の方で取り上げてみたいかなと思いますけど結構 今回の内容で大体のことが事足ります。その5連符とか3連符とかも、これどういうことだろうってね、真剣に考えれば、たぶん、あ、こういうことだったのかってね、今回はその基本を応用させて実感することができると思いますし、うん、ちょっとここまで頑張ってついてこれたからにはですね、今回も何だかことを大事に覚えていていただけると嬉しいなと申し上げてございます。 それではちょっと上級編を作るのはいつになるか分かりませんけれども、もしそういう機会がありましたら、そちらのほうでまたお会いいたしましょうということでございました。えー、5日間お疲れ様でございます。わあ、長かったですね、とも、まあ、もしわからないこととか、ねその、さらに知りたいこととかがありましたら、コメントのほうとかにでも書いていただけるとうれしいなと思います。それでは、ここらで本当に終わりにさせていただこうかなと思います。えー、長い間お疲れ様でした。わーって。それでは<笑>、またさよなら。<笑>